皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月27日、今日の天国フィーバーのお相手は、この3人でした。これはちょっと予想がつくようでつかなかった組み合わせですかね。残り3回の天国フィーバーが、ますます楽しみになってきました。今回のお相手はそんなに強いわけではなかったですが、お題の達成の方が難しかったです。特に、相手を転ばせるお題が厳しかったです。 80回ダメージを与えるお題がなぜか失敗したのも意味不明です。やはりこういうのは他人任せにしてはダメということですね。両手釜を装備した魔剣士に転職して再挑戦です。今回は両手根を背負っている人がいますね。両手根にも相手を転ばせる特技があるので、とても頼もしいです。そうしたら、案の定、今回は楽勝で全部のお題をクリアしての討伐成功となりました。やはりそういうことでしたね。